あれこんなところに女の子がいるなんてあーす す, すみません勝手に見せていただいてましたどうぞどうぞでもやっぱり猫はいないんですね猫ああもしかして十二支の昔話に出てくる猫のことはいお母さんがよく聞かせてくれました。